ブロック最初のチームは東京都からウラジャレンシ ノ, ノの陣の皆さんです。それではお願いいたします。会場にお集まりの皆さんこんにちは。岡山ウラジャレンシ ノ, ノの陣と申します。え私たちは岡山に伝わります桃太郎建設の題材にしたえ祭りウラジャオルートにおりたチームです。え今日はこの長所地。 見て、えー、皆様に迫力ある演武をお届けいたしますテーマは戦戦いが絶えない時代に生きた人々の覚悟や情熱平和への思いを力いっぱいにお伝えいたしますそれでは城の名人参りますーーまる気をつけ構る 我らの願いをめいよいよ日が昇る城の村人ここに参上祈りを捧げよいざ出陣なり希望させたいにしえの聖地たちをさあいけさあさあさあさあさあ 我野辺2022の技術ーハスキー・バイオ・トップ・ド・マーン。<音楽> さあ今夜はっ「ワッーの恋」この世のなを願いて集い共に戦え アことティストのミチルトヨークストリーマコトマスヨークトランメリカマコトロのヘイワト何 か, は何か答えカ さあ、皆のこと表あようリモのこと一瞬に全てをっけか赤暁の光をあげて残念ながら行くジェットでそれはわたる調子のり生きとし生きるもの全ててい願い我らあっちさしみにて世界に広がれわれらの思いよ 我らの祈りはどうぞこの世界に広げよありがとうございました白のぜ